皆さん、こんばんはカラーのこんばんばはーー千葉県は千葉市にまいりましたカリスマやさこりチームカラスでございますこれから踊らせていただきます曲名をカラスナンバー10木村と申します我々カラス10周年記念作品でございます拍手が聞こえるー<笑>広島サコイ祭り3年ぶりの開催誠におめでとうございます そんな前回2019年我々は関東賞を頂戴いたしましたということはファイナル予選落ちなんですねそんな我々が10周年の節目にここ2020年の黒潮沙漠ファイナルに戻ってきていることドラマがありますよねありがとうそうですドラマがあるんですそんな我々があの皆さんのために4分半見せます 千葉のよさこいの時代を動かすと聞きましために千葉の意地を見せます。お付き合いどうぞ。よろしくお願いします。応援。 ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、っただ、だ、たただ、ただ、ただ、たただ、ただ、ただ、たただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、 I'm i n love